大変だよねう。うわ。もうすでに絶景。ああ、フルーツ狩りもいいよね。農園がいっぱいあるもんねこの辺。いや楽しい。ああ、超綺麗。 私夕方だからかライダーはいないねすれ違わないね全然フルーツライン 徳徳温泉この先右折って書いてあるこの看板が見えたら右でちょっと細い道を上がっていくらしい あ, あ急勾配っすねアイコンキバとかあんのかな ジャリ どうぞこちらの 100% のチェックです、ちょっと濃いうのを僕だけ気をつけてください。 暗くなったな。 ここ。うわ。<笑>うわ、すごい。 がとても綺麗いね山梨フルーツライン山梨って感じいやーなんだろうねこのこの夜景この感じ ほったらかし温泉はね、あのー、アニメの影響とかですごい知名度が上がって、土日なんかも大混雑っていう感じなんですけど、徳福温泉はほったらかし温泉と比べて人が少なくて、まあ、落ち着いて、ゆっくり入れるっていう感じですかね。うん、なんか地元の人たちは、みんな徳福温泉の方に行くみたいですよ。 私もまあ基本、土日休みの人なんでなかなかこう、ね、人が集まる混んでる時にしか動けないんですけど福福温泉も同じような夜景が眺められるので眺められてかつ、空いてるのでおすすめです。 さあ、東京に帰るぞ今回の山梨ツーリング、いかがだったでしょうかあとね、山梨、川口湖方面とかね、富士山をバックに走ったりとか、うん、あっちの方ももうちょっと開拓してみたいですねやはりは、えー、首都高経由で バビュンと帰りたいと思います。それじゃあ皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバイ。